6代目です。先日紹介した畳ワールド in 東京というイベントですが、本日開催されます。池袋サンシャインシティ噴水広場で行われるイベントです。畳メイドももちろん来ます。2人来ます。で、あの、畳メイドの名前初めて知ったんですが、月宮まどかさん、望月みうなさんというお二人らしいです。 えーとですね、猫耳みたいなのとあとエプロンをメイトさんなのでつけてますがその2つですねあの畳表いぐさでできておりますそしてくまモンもきますなんでくまモンかは分かってくれると思いますがあの畳表の国産のほとんどは熊本県産ですのでというわけで熊本モンが来ます是非皆さん池袋サンシャインシティ噴水広場へお越しください